もう。 ウインドウインドウインドウインドウイ 人形人よ、裸よ、の人形よ、このべべひずよ、あのげたはかと、笑っちゃいやよ。ねんよ、 いい